会場の皆さんこんにちは若き秋と申しますついにファイナルまで来ることができました我々もう一回この後にしかも大鳥に踊りたいと思っております皆様ご声援どうぞよろしくお願いします 2020年、若手アーチ、カバエ、両乱。 He said, welcome to the... 見えない時期もある。いつの日か、いつの日かとその時を待ち。小さなつもりだ。やがて百貨店は。よ。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 会場の皆様に、で、ありがとうございました。はい、若手役の皆さんでした。ありがとう。